愛川町から参りましたファニーです本日は第2回伊藤絆まつり開催誠におめでとうございますそして実行委員の皆さんも本当にありがとうございます今日私たちあの楽しく元気に舞い踊りたいと思いますよろしくお願いいたします ジオコエ我ィのスト。 でありがとうございました。